どうも、ロマンです。今日も、トレード配信していきます。ぜひ見ていてください。これから始められる方など、 参考になれば幸いですチャンネル登録してくれると嬉しいですコメントお待ちしています しばらく横横かな コメント移動笑ちょっと見づらいと思い。 上がるなー。 ピンチプラテンしました。 すさんこんばんは こんばんはさすがです超危なかったです まだまだ下がる可能性ありますね。 棒ちょみちゃん設定切れてました。復活させました。 珍しく L ですね逆張り派なんですわら上がってるとき派ショートわら ロング後頭、暴落したよです。わら スケでコツコツ行きたいです。笑。 なるほどですね。もう一点質問です。いくらからスタートしたのでしょうか気になります。4年前に10万でスタートしました。 スタートです。 毎日コツコツです。 でも私なんか全然ですが。頑張ってます。 コツコツが大事ですね。私はショート目線でやってます。引き続きライブ楽しみながらトレードします。 全然ありえるトレンドですよねありがとうございますナルコスさんトレード頑張ってください 待ってます。 ありがとうございます。 Thank、you